三つ野菜だー 1, 2, 3, 4, コロナ対策でマスクさせてだけいただきます。カロですヤーマンぐるぐるぐるぐるヤーマン はい、ということで、皆さん見てみてください。ちょっと韓国風メイクをしてみました。いかがでしょうかアイラインを引いてみたんですけど、ちょっと化け物みたいになっちゃいましたね。せいよということでね、皆さん、あの、プロアクティブってわかりますでしょうか<笑>そうだね、そうだね。歌のお兄さんだね。違う違う違う。やっぱり今日テンション高めですね。加藤隆ですで 1, 2, 3, 4, は。はい、ということで、プロアクティブって、 ニキビ用の洗剤洗剤ではないね。ニキビ用の洗顔のワンセット。えー、っと、洗顔があって、あの、化粧水、乳液、クリームみたいな。いろんな4種類くらいのセットで売ってるプロアクティブ。結構前かな。俺が中学生くらいの時やったから、まあ、ざっと7年前くらいに流行っとったらプロアクティブってあったんですけど、現在もあるんかな。ちょっと待って。プロアクティブ多分今もあるね。この感じやったら。 あるわ16年連続薬用ニキビスキンケア国内1位だって今現在もプラクティブって商品はあるみたいですで実際僕中学校の時に使ってて、まあ、半年くらいかな半年くらいにちょっと1年くらい使ったんでちょっと感想をねその時の感想を覚えてる限りで述べたいと思いますそれではやっていよいげいげ。はいということで まずね、プロアクティブを使うことになったきっかけなんですけど、中学校でまあ一番ニキビができやすい、中高って一番ニキビができやすい時期だと思うんですけど、その時に部活をね、めちゃくちゃ頑張ってたわけですよ。で、まあ中1の最初くらいにニキビができ始めて、やばいと思って、隠さないといけないっていうことで、まあずっとマスクをしてたんですよ、僕は。幼き僕は、恥ずかしいという気持ちもあり。 マスクをしながら毎日生活をすることでどんどん悪化していきます、まあ、それまで部活中とかはマスク外してたんですけどいよいよ部活中までも永遠にマスクをしてしまいますということでそうなると部活中でたくさんの汗をかきますしかしこの中にその汗と汚い雑菌たちが全てすべ て, てねそうなってしまいます 増殖してしててままいます湿度とかによってね雑菌がそれによってニキビがもうパラダイスパラダイスみたいになっちゃってねそれでニキビが多くなったのを親が見かねて「おテレビでプロアクティブやってるぞこれ 使, 使った方がいいね使った方がいや高いからいいよこれ結構高いじゃん月4000円はさすがに高いよいいよ使いのってうことで、まあ、親の勧めもあってプロアクティブは実際使ってみました 使ってみたところ、まあ洗顔がそもそももザザラララのスクラブ状なんですけどまあ結構使い方が当時中学生だったんで説明書とかもあんま見てないで使って た, たと思うんですけど結構ヒリヒリする感じのめっちゃ細かいスクラブなんでこすってるとちょっとヒリヒリしちゃう感じだったイメージがあってまあ、使い始めてね半年くらい半年くらいはニキビ治ってきたって感じだったんですけどまあ結局その時 潰しちゃっってたたのもあったんで、結果、跡が全然消えなくてニキビはできにくくなったし治ったんですけど、跡がずっと残ってるなって感じで、そこからもう結果やっても消えないじゃんっていう中学生心、ニキビ跡が消えるものって信じた中学生時代だったんでしょうがないんですけど、消えないじゃん、もうやだって使わなくなり、結果また悪化しちゃうんですよねはい、いやっっぱ継続すすることって難しいですね。 継続してる分分にには自分は自そんなな肌に影響はなかったですかね多分当時の肌だったら結構油性肌今はめちゃくちゃ乾燥肌なんですけど結構昔は油っぽい肌だったんでちょうどいいのかなちょうど良かったのかなって思いますもしかしたらでなんかふとねプラクティブを見て思ったのでこんな動画を撮ってみましたはいということでじゃあ今日の動画はこんなまぁ<笑>適当な動画ですけど高評価お願いしますチャンネル登録もお願いします はい、なんかリクエスト動画あったらぜひお話しさせてくださいよろしくお願いしますあとティッシュペッパーとか買いすぎないようにしてねよろしくピーポー